どうも、はるかです。今回は、オーブンやトースター不要、フライパンで作るメシテロパンレシピ、簡単ハムエッグ、マヨチーズトーストをご紹介します。ということで、早速、6枚切りの食パンを用意して、ハサミなどで真ん中をくり抜きます。包丁を使ってくり抜いても良いですが、私の動画では、ここ最近、包丁まな板不要の料理を多めに出しているため、 それに習って、包丁まな板を使わないスタイルでいきます。真ん中をくり抜きます。外側も内側も使うため、どちらも取っておきましょう。こんな感じです。フライパンに油を敷いて、中弱火にかけます。先ほどのパンの外側、耳の部分ですね。フライパンに入れて、そして、ここのくぼみに卵を溶かします。 パンの耳を外枠にして、中で目玉焼きを作るイメージです。もう一個いきます。あとは、ポイントとして、水を大さじ1を周りに入れます。こうすると、蒸し焼き状態にでき、目玉焼きに火が通りやすくなります。終着日にして、蓋をして3分を目安に蒸し焼き状態にします。では開けてみます。ドン。綺麗な目玉焼きができました。 しかしここで終わりません。一旦弱火にしてから、最初に取っておいたパンの中部分を乗せて、二人はまると思います。フライ返しで返します。勢いよくでも繊細に、良い感じにひっくり返せました。このトーストには、あと変身を2回残している。ということで、フライングでチラ見えしちゃいましたが、ここからハム2枚を乗せて、スライスチーズも贅沢に2枚乗せちゃいます。 隙間なく敷き詰めたいので1枚は端っこもう1枚は切ってのせます端っこまで味がするのが好きそしてさらにマヨネーズマヨネーズをかけるシーンはお気に入りなので字幕なしでお楽しみください最後に胡椒を振って弱火で蓋をして23分蒸し焼きにしますハムエッグに加えてチーズとマヨネーズ チーズがとろけてきて、より美味しそうな見た目になりました。はい、フライパンで作る、ハムエッグマヨチーズトーストの完成です。ではでは、このトーストを切って、中身を一緒に見ていきましょう。今回は、半熟よりも少し固め、7熟卵で作ってみました。 美味しそうな断面です。仕上げに少し醤油を垂らすと、このトーストと相性がよくおすすめです。たっぷりの卵、ハム、チーズ、マヨ、パンとの相性はもちろん最高で、食欲をかきたてる系の朝ごはんランチレシピに仕上がりました。仕上げの醤油が意外と良い仕事をしていて、チーズマヨを少しさっぱり感じさせる、そんな印象がありました。あと、 個人的に後から思ったこととして、チーズは1枚でいいかな、と思ったり。ということで、この動画をいいじゃんと思ってくださったら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いします。最後までご覧いただき、ありがとうございます。ではまたー。